皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月16日、一度に23個の泡浮ウキ貝を納品しました。自己新記録です。今日で3日目なので、救済措置の金サメ着ぐるみ証券がもらえました。こんな感じです。キラッキラのサメです。そんなわけで、昨日のロスターの続きをやりました。 よく考えたらタロットマ神ン今日が出てるのはすごく美味しいですね。お手伝いで何週でもしたい気分です。そして肝心のお宝の中身ですが今回はなかなかいい感じでした。そうですよね。占い師4人で倒すのと同じ確率というのはこういうことですよね。前回は本当に何だったのか。サポさんで言ったのが良くなかったということなんでしょうか。というわけで本日の動画は以上で終了です。